今は2日目の朝ですすごいなんかこの辺も歴史を感じる木造の建物が立ち並んでるねよいしょとはっとあっすげえ梅の湯絶対やってないだろうこれ。 超エモいわやがれあったあった渚ドライブウェイこれだ土のっていうか砂浜のコンディション大丈夫なのかなこう浜は 私も SSTR のゴール地点ということで初めて知った場所なんですけどなんかね結構<笑>砂の上で転倒しちゃう人とか多いって話を聞いたことがあるのでちょっと心配なんだけどせっかく来たので寄ってみますか普通に走ってれば大丈夫。 自転車道なんだ通行かって書いてあったね、今ねいいんだよねこれ行ってんだよね怖えー、大丈夫かいなこれ<笑> めあ大丈夫これ車線とかないけど一応左側走ったうがいいんかな 関係ないのかなこんにちはみんな車突っ込んで見てるね世界でも数少ない砂浜を走れる道路ということで有名なチリハマ渚ドライブウェイですが あのー、千葉ツーリングに行ったときにたまたま地元の人に教えてもらった、えーとね、長岡海岸だっけそう千葉でもね本当こんな感じであのここまで走れるゾーンは広くないんだけど本当にこれぐらいの土の硬さでね車両が進入できるところがあってなんで砂浜をこの<笑> R3 で走るのは2回目になりますね。 うわっ<笑>もうこんな感じでずーっと砂浜の道路が続いてるらしいですいやーめっちゃ気持ちいいあなんかお店がある海の家かな焼きハマグリ焼きハマグリ ハマグリハマグリばっかりやないかいこんにちはーていうか全員ハマグリややないかい いやー今日はめちゃくちゃいい日じゃないこれここ夕暮れ時に来たら最高だろうねこりゃあ絵になるなーこれぐらいのペースでゆっくり海見ながら走ってると結構な時間に感じるねつま先立てて海へ あ、ちゃんとトイレもあるんだね「うん、もう遠くしてゆく」わこうい、ん、う時呼んだこと言えば強いねあこっちやばいたまに足取られるぞこれ、うん、お終点だ 部のとこはちょっと怖いね。あー<笑>無事無事走り終えましたー。いやあすごいとこだったね。走りごたえがすごいあるね。千里浜黄昏。はいでは能登半島一周の旅。 ということで、えー、ここからまた海沿いをねぐるーっと一周回っていきますちょっとね夏日だよ今日あ湿度が高いからめちゃくちゃ暑いもう常に汗ばんでる感じこまめな水分補給が欠かせないですねあ今回はどんな出会いがあるのでしょうか楽しみです